花より男子の続編 TBS 系ドラマ花の千晴が始まりました。僕やつくしに似た真の強い主人公、江戸川夫と杉咲花に対して恋の相手となる男の子、かぐらぎれ、キング・アンドス・ヒラの仕様は、同名実司さ、松本純とは真逆のヘタレ男子。どんな第一話だったか、早速見てみましょう。 四角道名字とは違う、今時男子、中倉犠世第一話のあらすじはこんな感じ。資産家の子女が集まる名門校ひでのり学園。伝説の4人組 F4、F4 が卒業して10年、学園はかつての輝きを失いかけていた。2018年春、秀で学園の高等部2年生江戸川夫と、 杉崎花は、父が経営する大手化粧品メーカー、江戸クオリティ化粧品が倒産し、生活が一変。母幸恵、菊池桃子と二人、貧乏生活を送りながら、隠れ庶民として、秀典学園に通っていた。一方、その秀典学園でカリスマとして崇められているのが、かぐらぎホールディングスの御蔵師であるかぐらぎ晴平ひらの仕 父岩尾、道藤健一は、同苗寺財閥と肩を並べる日本三大財閥の一つを束ねる若き会長だ。F4F4 F4 の道寺つ寺さに憧れる晴れは、秀則学園に栄光を取り戻すため、幼馴染の平海と浜田隆進、だと C5C5 C5 を結成。 学園に寄付金を払えない庶民は秀でにふさわしく、ないとして生徒を退学させる庶民狩りを行っている花のちはれ公式サイトより引用。平野くん演じるかぐらぎは、同名字とは侵略の弱虫キャラです。秀典学園で小学生だった頃、 友達がカツアゲにやっても怖くて何もできなかった際、従前通りが勝った道明寺がカツアゲ男たちを殴り倒して助けてくれました。それ以来、道明寺に憧れて強い男を目指すことに。ところが、なかなか道明寺のようになれず、怪しい開運グズを買いまくるかぐらぎ。おへそに金のボールをはめて、友達に見せるシーンがありました。 これを見た平野くんファン、女性会社員30代は、平野くんは普段腹筋が8パックでバキバキなんだけど、今回はちょっとぽよっとさせてるかも。高い運動能力と筋力がジャニーズ JR 時代も目立っていた平野くん。しかし、そのキャラを封印してないよないをした役に徹する覚悟のようです。前作、花男の世界観を踏襲しながらも、 恋する相手となる男子は今時な感じになっているのですね。ちなみに赤のジャケットを着てサングラスという刻ないで立ちで同名字が登場したのは10時41分頃から2分ほど。つぶやく人が一気に増えた影響でしょうか。10時48分にキャパシティオーバーと表示され、ツイッターそのものがダウンする事態となりました。松潤と平野くんは似てる 嵐のコンサート構成を考えて真剣にスタッフと相談し、質の良 い, いステージを追求してきた松本潤くん。一方、平野くんは CD デビュー前からミュージカルの主演を任され、難しいフライングやアクションシーンをこなしてきました。ジャニーさんに激しく期待されている平野くんは、ミュージカルの公演が始まった後もどんどんフライングシーンを増やされることも、 極限までフライングを行っているにもかかわらず、望まれたフライングが全部こなせる適応力が欲しいと、謙虚に語ることもありました。今後、中川大志くんが演じる文武両同キャラに対して、平野くんはヘタレキャラをとことん突き詰めることができるのでしょうかこれまでに配信した花の千はる記事一覧は、こちら。文、調べへドラマ反乱し、関ヶ原、イラスト、三カ五郎 羽入結弦プロフィール宮城県出身。2014年ソチ五輪に出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。2018年平小オリンピックでも金メダルを獲得し、